こんな鉄拳は嫌だ鉄拳だヘハチがどう見ても僕だ<笑><笑>これまた全然味が違うんで<笑>いただきますネギ塩ですかネギ塩だけです う, ん、うん。熱い。熱いですね。<笑><笑>何回やられてるんですか油で取っとけ、まだ熱かった。ごめんなさい。大丈夫です、うんうん。外がカリッと、中がトロッと。はい。そこさっきと同じです。味が味が端子屋っぽいです。端子屋まあまあ、そうですね。このにあれね、あの、肉にも合うんで。そうですね、まさに。 でもいいですね。うん、炭ン塩。これ初、初めて、初めて視聴者に味が伝わったかもしれない。うん。ン、うん、塩っぽい、美味しいです。やったニンニクとか入ってあこっちの方が僕は初めてなんで美味しい感じがします。なるほど。パリして。結構ネギ塩だるのが、たこ焼きの生地の味もよくわかる。ああ。タコで、原田さんと鉄拳さんあったので、うん、あの2015の鉄拳製粉の世界大会で、サプライズで鉄拳さん 出てもらって、はい、あれ以来でしょ？あれ以来ですね。本当にリアルに七 年,、ね、年ぶりです。あの時だっけな、あのすごいイラスト、地球の全鉄拳キャラと、うん、僕も描いてもらって、うん、鉄拳さんもいるんですよね。鉄拳さんもいて地球があって、あの素敵ですよ、ねはい。みんなが鉄拳に仲良くしようっていう。あの素敵ですよ、ね。あ、あの原版もお家にお持ちなんですか？違う違う違う。あ れ, あれ原版ですよ。あ、そう原版だあれ。原版です。 会社ですある、会社にあるわけ。いや、あれは、うちの会社も不思議で、あの絵を飾ればいいのに、あの絵はしまってあって、あの、鉄拳さん、覚えてます？平八が、首を吊って、ガビーン、鉄拳でしたって書いて、平八が首吊って死んでる敷紙が、みんなの見える、この、天井から吊ってあるんですよ、<笑>うちの会社は。マジですかでなんでそっちやねんっていう。<笑> でっかい楽譜に入れて、ね。そうそうそう。あれはね、<笑>あ、多分、理由は日焼けするのが嫌で、多分、しまったの。う綺麗に、麗に大事にしまった。だけど、世によって飾ったのが、ね、首吊りしてる平八の絵っていうね。うねうん、今、ちょっと NG してるんで、うん。あの、NG っていうか、まあちょっとこっちの方面に来てるんで、うんうんうん、あの、あのガビンはいらない方向にしてます。うん、いいあれねそうそう。昔は必ずネタに入ってたんですかそうなんですよ。うん、だから、パラパラ漫画で、 あの話題になった時に、はい、パラパラ漫画で話題になったとしても、一応営業が入ったんですよ。営業が入ってライブとかに行くと、パラパラ漫画のあったかいパラパラ漫画を見た年配者の方が来て、うん、で、僕のスケッチブックのブラックなネタを見て、うん、えーって聞いてました。ショックを受けちゃうんですね。ショック受けてましたねな。なので、この差がね、やっぱ違うんですよ。あれブラック なんか、まあ、よくある漫画の表現じゃないですか、ガビーンっていそのうん、昔からある、4コマ落ち的な描写ですもんね。はい、そうです、うん。あれはずっと飾ってありますよ、うちは。本当にありがとうございます。本、え、当、ーえー、<笑>に今でも飾ってるわけだ本当ですか、ね、えあのあ額縁のやつは本当にきれいにクローゼットにしまってますよ まってる<笑>。飾ってもらいたいです ね, あねだから世界大会の後はは巣鴨店に3か月ぐらい飾ってたんです巣鴨巣鴨飾ってたねでお客さんをバっ見に行って、うん、へえでノビ君がチャンピオンになったのでノビ君のチャンピオンリングと鉄拳さんの絵と、しばらく須賀も巣鴨店に飾ってお客さんが見に行って鉄拳プレイしてああ出会ってるでしょへえ 飾ってあったんだ。あれも今売ったら結構いい値段。いやったら、売らないけど。<笑>いい値、ね、段つくだ。売らないけど、売ったら。いや、あんなに色を使ったの久しぶりでしたもん。うん、ずっと白黒でやってるから、本当然、ね、あれ素晴らしいだったあれは感動する。ああれあれは感動したな。頼んで本当にやってくれるのかなっていうのが。あの演出側にあって。ああ、全然全然、僕は大。時間間に合うかなとか。 まあ、時間は大変でしたも、ね。本当ですかはい。そそ分かってますよね、はい。このタイミングで来たかって感じ話しましたけど。<笑>まあでも僕は、やっぱ、鉄拳っていう名前を使用を許可してもらってるんで、やるしかないぞっていう仕方かかですね完全に僕ら弱みにつけ込んでるんだよ、すか<笑>いやー、でもありがとうございます、本当に。いや、すごい。あの時写真も撮りましたもんね。そうですよ、撮り ま, ました。あの、佐野日な子さんとか。あ、そうそ う, そう、はい、佐野日な子さんいらっしゃって。みんなの写真、ありますよ。すごいですね、いろいろ持ってて。はい。 当時僕、あのー、鉄拳4とバーチャファイター4のコラボし T シャツもらいました。ああ、なんかあったかも。そうですね。あの、実現するのかなと思ったんですけど、全然実現しないんですけど、ど、どこ行っちゃったんですかあれは。<笑>これです。<笑>コラボ T シャツ。ああ、懐かしい。はい、ありましたね。はい いやバーチャーファイターと本当対決の話はね、あの、あったんですけど、はい。その時は、ちょっと僕ら側はまだお呼び越しだったというか、もうちょっと、はい。胸張って、対決だって言える時が来たらやりたいぐらいのつもりで保留してたら、はい。バーチャーが、 続編が出なくなっちゃった。な, なたんですね。です。なんでですかいや、まあ、それは、いろいろ事情ありますよね。やっぱりセガさん自分らでハードやって、ね、セガさんってハード出してたじゃないですか。<笑>かね、ああいうメガドラもそうですけど、はいはい、サターンとか。<笑>まあそこで勝負すると、自分たちのソフトを広げようにも、他社さんには出すわけいかないですし、やっぱ自分たちで全部やんなきゃいけないというのは、なかなかやっぱ、えー、 大変な、しんどかったんじゃないですかね、えー。戦い方としてはしんどいじゃないですか。そうですね。僕ら僕らでプレイステーション一本やりで戦ったところもちろんありますけど、そういう意味で言うとそこの一騎打ちって話なんで、どっちもっと言ったらソフトウェアの戦争というかハードウェア戦争的なところありましたね。<笑>えー、その権利を買うってのはどうですかあ、バーチャファイターですかはい。いや、それは多分セガさん魂売るようなもんなんで絶対売ってくんないですよね。売ってくんないか。絶対売ってくんないですよね。 誰かやってくれる人いればいいんですけどね。うん、だ一番早いのはあの今一応その新作ではないんですけどそのリマスターというかようなその形で一応「えー、ーバーチャルファイター5」を復活はさせてくれてるんですよ。だからそういう動きはあるので そ, っそういう意味で新作出る可能性っていうのは何日、ね、もあるはずなんで す, よそうですよねですよ出たら。出たら次が6になるはずなんで。 そうすると、ストリートファイターも6。ストリートファイターもね、10年間出てない時期だったんですよ。へ、うんえー。あ、だから今6なんです、ね、6? ストリートファイターも3以降ね、4までそう十10年空いてたんですよ。あ空白があってで、バーチャルファイターも空白があって、<笑>だから、鉄拳とかなんか先にナンバリングいっちゃったんですよ。いっちゃいましたね。後発だけど先にいっちゃったんですけど。そういう意味で言うと、バーチャルファイター6の可能性あるんですけど、そこちょっと期待したいところなんですけどね。<笑>うん、あれ鉄拳は 2015年ぐらいでしたっけ鉄拳 7?7 でした、ね。確かさ、はい、あれから全然新作って出てないんですね。えっと、いわゆるアップデートしたりはしてるんですけど、いわゆる次のっていうと、まだ発表も何もしてないですし。なんかあるんですかいやー、その、何にもないってことはないですよね。そうですよね。そうですよね。今日まさに、それさっきも出ましたけど、それとートファイター6が、 アナウンスメントされましたから。ラ、うん、イバルは着々と。そ、うですね。やってるわけですよ。すね、こっちも着々と、着々と、着きましょう着。着々と、まあなんか。言えない。言えないですね、ね<笑>っキさん言え言えない。え 言, えないうん、<笑>言えないってことは、言え な, いなんかあるんだな。<笑>いや、それなんかない。例えば逆に、全く計画がなくても言えないじゃないですか。 皆さん、実は全く計画ありませんよって言ったら大炎上してますよ、そのそうですね。そうですね。はい、大炎上してますよ。言うても。ある方に願いを込めて。そう。言うても、すごい売れてるの、うん、実は。<笑> 7は。まだ、もうこれを番組が出る頃には、とした言ってるかもしれないけど、もうす、すごい、すごいですよ。もう、800万本はう、ね、もう全然これで、次のステップいってますからね。最初の頃は来たの、僕なんですけどね。そうなんですね。<笑>はい うち世界に行ってそうなんですよ世界の人たちがみんなもうやっちゃってる皆さん大好きな任天堂のゲームとかスマブラとかも全部そうですけどそういうのもやっぱ海外の方がもう本数は圧倒的ですからねそうなんですねええー、もうそりゃそうですよそっか海外の方がすごいって海外ってやっぱ人数が違うすんですか見えて見えてやっれすごいんですか、ま 相場規模が全然違うんでああ、そっかーすごいですよね、はい、アメリカとかそうですミューズは そ, そんな高くなかったです<笑>本当ですか水はそんな高くなかったです<笑>そうなんだまあでも名誉なことですからね<笑>はい原田さんと鉄拳さんで今日はこんな鉄拳が嫌だ おこんな時は、あの、海外の、海外の人ね、ちょっとその、ミューズとか、パラパラ漫画のイメージが多いと思う鉄拳さんですけど、実はあの、日本ではもともとそう、ああいう有名になる前は、パラパラ、パラパラ漫画の前はこういう、な ス, ケなスケッチブックの、はい、何芸っていうんですかね、フリップ芸っていう、ね。フリップ芸ですね、うん。フリップ芸ってやつで、こんななんとか嫌だって言って、はい、なんとかだっていうあるやつがあったんですよね。そうです。 それが本来の鉄拳さんの姿な ん, でです、はい、でなんと今日はですね、はい、1周年だってことで、はい、鉄拳さん全然ネタをもう今、公でやってないのに、ちょっと作ってくれって作ってきてくれたと。だから、それいきなり出しちゃうと、ちょっとみんながそれ見てあの、もう視聴回数止まっちゃうんで、はい、<笑>あのとき、視聴回数気にしないって言ってましたけど。 <笑>先にちょっと。めっち ゃ, ちゃしてる。ハメさんもね。視聴してじゃないことですよ。そこで見るのやめちゃうってことですねそうそうそう、うん。それ見終わったらもうお腹痛くなっちゃうから。うん、ああ、じゃあ俺、俺、俺ね、実はね、ちょっとだけね、絵はか、絵はちょっと、なかなか、僕も絵は描くんですけど、描く暇もなかったんで、パワーポイントにね。<音楽>こんな絶景は嫌だ。はい。 鉄拳さん、実は多目的トイレで不倫をしている。<笑><あれ><笑>僕の本のネタあ、そう。あ, <笑>あ、僕ん違う違う。一枚目だけです。はい、はい。いきなり使えないね。これやばいねこれ。大丈夫です。鉄拳さん、そうちなみにそう不倫とかはしないですよ。しないし。確か。<笑>してても言わないし。僕、ウィキペディアじゃなくて、なんかで読んだんですけど、ご家庭お持ちですよね。あの、奥さんいます。奥さんもいて、息子さん、はい。あ、息子さんいないです。いない。 子供はいな い, い, らっしゃいます、ね、です。で奥さんいらっしゃいますよね。はい。その、ぶっちゃけ、ど, どうですかのそういう不倫とかの。誰に聞いるんですかないないないって、それ。だからないです。小手さんはあると思うそういうネタって、めちゃくちゃ面白いからダメですよ。こ<笑>ういうネタなんか絶対ウケるんですもん。<笑>はい、僕のネタ、めっちゃ可愛いって言われたら。大丈夫です。普通です。ゲームの方。はい。 こんな鉄拳は嫌だ。またハリウッドで実写化される。<笑>いや、いいじゃないですか、これ。小鉄さん覚えてますこれいいじゃないですか。こんな鉄拳は嫌たらまた実写化だ。<笑>これ向、向こうの方、ドキッとしますよ、見たら。<笑>ああ、ダメだったんだ。あのー、なんでしょうね、格闘ゲームの実写化ってまあ、まあ、なかなかうまくいかない。 うん、そうなんですかね。えケイン小杉さんでしたっけそれは2なんですツー、2? ーやってるじゃないですか、じゃあ。そうそう。2回もやってるんですよ。すよあああの、実写化券っていうのを、そう、昔、ちょっと、うちの会社が売っちゃってた時代があって。うん、あ作っちゃったんですね。これはやっぱ海外 で, こ海外海外で海。こっちが口出しできなかった。ああできないです。全くできない。あ, あらそれはちょっと危険ですね。 かといって、じゃあ、これ、もちろん、口出したら、いい映画になるかって言っと、それもまた、たぶんならない、ね、ハードルが上がりますからね、うちらの。そうなんです。口出した側の。そうそう。それが、厄介なところです。そうですね。実写化したくないなと。口を出さずに見 る,、はい、見るって感じですよね。ね。で、こんな鉄拳は嫌だ。こんな鉄拳は嫌だ。ディレクターが板垣さんだ。<笑>これ、わかりますこれね。デッド道ライブですかはい。もっとね、 テクモのデッドアライブの開発者だよ。はい。板垣さんが。例えば次回作はこの人がディレクターだって、ちょっと、喜ぶファンも多いと思うんですけど、僕は、僕はちょっと嫌だな。えっと、大丈夫なんですかこれは。大丈夫です。なやつなんですかお互い嫌だって言っていい仲なんですよ。あ、そうなんですか伊ん。板、はい、垣さんって方はデッドアライブを作った人なんですよ、えー。忍者回転とか。あ、そうなんですかはい。すごい人じゃないですか。すごい人なんですけど、はあ こいつは大学の先輩なんですよ、僕、えーうんはい。そうなんですよ。でも嫌なんですね。嫌なんですか嫌ですは。はい。こんな鉄拳は嫌だ。またこいつらが組む。<笑>ねまたこいつらが組む。<笑><笑><笑>その写真がややこしいんですよね<笑>これあの。これはあ の, あの、カプコンのね元カ、元カプコンです。今はもうあの、ディライトワークスって会社の社長で、また次新しい会社に行かれる方なんですけど。 もともと、ストリートファイター4とか、5とかの総合プロデューサーをされてえー、じゃあすごい方じゃないですか。あの、いろんな意味ですごいんですけど、はい。まあ、この二人が組むとろくなことがない。<笑>あ、そうなんですね。<笑>まあ、この二人でどんなにいろんなところに謝りに行ったところか。<笑>いや、こっちの方が面白いんじゃないですか、私。大丈夫です。いや、これマニアックなんで分かる人の方が難しいね。わかる人の方がいないですよ。もうこの <咳>これを次またこれ組むって言ったら、今世界中のファンが頭を抱えるわけですよ。<笑>うわ、わ う, う, う、うーって言って。めっちゃ笑ってるんですかもしれやっぱあれね、現役プレイヤーで、っ, それと入った両方やってる人は、この二人がまた組むって言われたら、ちょっとみんな、うーって、て<笑>いや、こっち後半にやってまいりたかったですね<笑>。僕のやつ先やって。以上でございます。以上ですね。ああ。 わからなかったです。ち<笑><笑>うっと 分, 分かんない。あの業界ネタだすみません。僕今までネタやってないですね。鉄拳で。確かに。しかも生で見れるの、ね、嬉しいない。贅沢だ。さっきのパラパラも生で見れたし。いやすごい皆さんねミューズのミュージックビデオをやってた人がこのネタをやるっていうね。<笑> めっちゃ久しぶりなんで、あの、失敗するかもしれないです。行きましょう。はい。行<咳><咳>きます。はい。はい。こんな鉄拳は、嫌だ。鉄拳はあの、平八が、どう見ても僕だ。<笑><笑>うまい。<笑>似てるし。うまい。似てるし。あの、試合の前に、あの、WWE みたいに、いちいちマイクで、この何、何<笑> バトルがある。バトルがなかなか始まらない。ういうちょっと減っちゃってるね。確かに。本当かか傷ついてるんでしょうね。は, は, は, は, はい。あの、こう、殴る時に、こうやって、ツタタタン、ツタタタンって、いちいちこの、一発一発、この、ツタタタン、ツタタタン、ツタタタン、ツタ タ, タンって、<笑>毎回昔のことを回想しがなかなか進まない。すごくあるはい。あの、 こう倒れてると、この、ヤングマスターのおじさん知ってます、はい、ヤングマスターのおじさんが来てくれて、こうやって、仰いでくれる。<笑>あの、キングが、顔真ん中しな<笑>い。嫌だ。確かに、確かに、すごく嫌だ。あの、ポールが、あの、原付き免許しか持ってない。<笑>ダサいあ。ジャックが、キ ー, ーン。 うんちゃーって、ちゃうってなっちゃってる。この、このステージとかドカーンってなった下のステージが、肌のバーだ。以上です。これいいありがとうございます。すげー。いいですね。落ちた先が肌のバーだ。すね。緊張しましたね。ちょっと久しぶりいや、らしい。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったいや、めちゃめちゃいい。 なんか一周年の気分してきた。ゲームネタ割といいですね。いや、めちゃくちゃ楽しかった、今。うん。緊した。緊張した、<笑>した。いや、最高でした。伝えましたよ、も, う, もど う, う。何年ぶりだろ。う。いや、本当 に, 全 然,、ね、<笑>本当に全然。全然んすんげえ。いや、確かにネタの、こうやって、結局じゃないですか、公式でやってるのは。<笑> い, や<ー><笑>いやー、ありがとうございます。いや、すごい贅沢な時間になったな何か、何かあったら。 使ってくださいいや、もう全然使え、<笑>もう僕、個人的にはもうこのネタをやる前に一人でブツブツ言いながら<笑><笑> 練, 習練習してる状態が一番面白かったんですよ。練習して練習しないとね、久しぶりだから。あ, あのええ、絵の下書きはしない人があの芸の練習はするんだ。<笑><笑>んね、いやーよかった。いや面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやここで鉄拳の ファンの人たちも僕のことをちゃんと分かってくれて理解してくれたと思うんですけどね。そうですね。うん、はい。本当はこういう人。はい、ね。鉄拳が好きで鉄拳って名前つけたんだから。そうですよね、はあ。いやー面白い。鉄拳って調べたらすぐパラパラとか出てくるから嫌なんだとかってコメントする人いるんですよ。上に出ますもんね。はい。僕はもう鉄拳の公式の、ナムコさん公式です。そうですね。冬、はい、の人間なんだぞっていう。ありがとうございます。はい。何も悪くない。 い や, ビクビク い, はい、いや、天気びくしないと天然おやじいろんなとこで繋がりますねす、うん、本当にこれからの人生って言ったらおかしいですけどどこに向かっていこうとされてるのかっていうのはなんか自分の中ではなんか あ, るあるんですかはゲームをね、はい、残りの まあ、あの、言うと人間の平均寿命で言ったら、倍生きれないわけじゃないですか、平均寿命で。そうですね。2倍生きれない。で、しかも、頭がしっかりしてるうちにできることっていうと、もう僕何作かしかゲーム作れないなと思うんで、こっから少なくとも10年ぐらいは、ゲーム制作だけに集中しようと思ってるんです。っていうのとかでもいいんですけど、はい。どう、まあ、完全に死ぬまではいけないとこの先どこを向かっていらっしゃるのかなと。いや、もう、来る仕事は、うん。 何でもやるっていうスタンスなんで。ええ、まあここに出てるぐらいですからね。<笑>はい。いや、これも特別ですけど、はい、まあパラパラ漫画はやっぱ今でもたくさん来てて。はい、あ, あはい。やっぱ仕事の依頼は結構来るんですよ、ね。すごく来て、本当に先週まで締め切りやってて、はい、ここの1年間本当にやずっと爪詰 め, 詰めでやってくれて、はい、先週の 1月30日か、はい。先週言ってたらおかしいけど、1月30日、あの、平井大さんっていう、はい、ミュージシャンの方の PV もやらせていただきまして。はいはい、そうなんですか、ね、そうなんですよ。それがもう、今、もうすごく再生数も高くて、そういうお仕事がたくさん来てるんで、アーティストじゃないですかはい。その、その、できるうちはやります。そうなんですねはい。なので、まあ、できなくなったらやめますけど、仕事がなくなったら。あの あの絵柄で、あの良さ、あの味でできなくなるとか、そして途切れることは僕はないと思う。やっぱり、こう、常に何か依頼が来ると思うんですけど、もし止まることがあるとしたら、とんでもないイメージダウンのスキャンダルがあるとかでしょうね。<笑>うねだから、鉄拳さんのイラストが実は全部誰かのパクリだったとか。<笑> そうい う, 違 う, 違 う, 違う、言いにくいやつ出てきたんだ。今のはい今な使えないな。まあでも僕真面目に来てますから。いやいやそうなんですよね。なんかメ外しそうにないですよね、鉄拳さんって。本当に何も面白くないですよ。面白くないってことはない。い面白いっちゃ面白いんですけど。もう本当に毎日絵を描いて、ね、1週間に2回ぐらいしか外出ないし、う人と喋るのも奥さんだけですから。うん 今もうみんなと喋ってるから喉枯れてきてるし。こが ね,、はいよねはい、久々にね。久しぶりに来てるんで。将来本当にやりたいことが、えー、喫茶店をやりたくて。あ、あそういうふうに聞きたかっ た, でたんですよ。はい、喫茶店本当に、はいはいそう。喫茶店やりたいんですか似合ってますね、なんか。喫茶店をもう、もし仕事がなくなったら、もう田舎の方で喫茶店を開いて、その時はもうこの格好で出ようかなと思ってます。<笑><笑>喫茶店にこれ、この方がいらっしゃるんですかで じじになってもこうなって。お酒が出るバーみたいなところじゃなくて、喫茶店なんで、ね。コーヒーの出る。その、喫茶店なんでやりたいと思うんですか何が喫茶店コーヒー大好きなんですよはははは。コーヒーにすごくリラックスっていうか、リラックス効果なのかわかんないですけど、ね、癒される。癒されるんで す, すで。休憩の時はもうコーヒー飲もうって思っただけでも、 もうアドレナリンが出て、ふわって出て。アドレナリン出たらリラックスできないけどな。なすご い, <笑>ういう、ね。まあ、まあでもなんかそうわかりますよ、ねうん嬉。嬉しくなって。ああ、そ う, い う, そうだから、仕事もできるし。力ももらえるし。そうなんです力もらえる。カフェインチ毒ンってことです、ね、そうですそうです、うん。パラパラマンガーズハイって言ってる ん, んですけど。<笑><笑>いや、世界に鉄拳さんしかいないですよかど それをもらってますね。ああ、それはコーヒーから。一回逆転したら、うん、見たいですね。うん。あの、喫茶店マスターは確かにできそうな感じ、うん、そう、こういうマスターいるかもって思える。うん、あの、いや、この格好かどうかわかんないけど。で、計算の雰囲気からすると、はい。それはなんかわかる気はしますね。ただ、僕がちょっと今、その未来で心配してるのは、その、頑張って場所を見つけて、こう、お店開店まで1年ぐらいかけて、はい。 さあ、開店っつって、開店初日に飲みに来たお客さんが、なんだこのまずいコーヒーって言ったら、速攻閉店しますよね。<笑>そうですね。<笑>それは、ショックですね。そうですよね。<笑>多分その日に閉店しますよね。閉店します。その日の午前中に閉店しますよね。あそんな人いるのかなそこが心配なんですよね<笑>、僕。客商売って難しいですよね、そ う,、ねそ う, ね、そういう人かかりますもんね。そうなんですよ。 しかも、その開店までにね、ねその、なんか、コーヒーのなんかの賞ョかなんかを取ってる、にもかかわらずなね<笑>。なんとかマイスターみたいな。なんとかマイスターみたいなそうーを撮っちゃったよ ね, ね。なんか。そこまで完璧な状態で、特務めのお客さんに、ものすごいクレーム言われる。あ、でも、え、喫茶店の名前考えてるんですかえ、考えてないです。あ、まだ考えてな い,、はい。で、鉄拳でいいじゃないですか。僕なんか言われたら、 ゲームセンターにします。<笑>ゲームセンターもなかなか今ーテーブルゲーム置いて。ああ。で、コーヒーも出てくる。はい、昔の ゲ, ゲーム喫茶、鉄拳ってやって、ねはい、商標で万内ナンに訴えられるみたいな訴えられちゃうんですかね。<笑><笑>そう<笑>いうことは、そこは誰 ち,、ね、<笑>そっちのは大丈夫です<笑>大丈夫ですか大 丈, 夫大丈夫、大丈夫。他に鉄拳ってないんですか<笑>鉄拳っていう名前の商品ってないんですか あ, ありますよ。だから、例えば、プロボクシングの。 で、なんか、ボクシングジムで鉄拳というジムがあったりとか、うんうん、鉄拳ジムってあったりとか、あ, ありますあと、あと、うちは割とあの、鉄拳、鉄拳建設ってあの人あー、知ってますああ、知ってます人違うんですけどね。字違うんですけど、鉄拳建設って。鉄に建てるってですよ、ねはい、あそことかはなんか、なんかちゃんと会社同士話してるらしいです話してるかなんか、かんかそういうい、鉄拳っていうのはあったりするんですけどね。あ、でもで、ちょっと勉強になったんで、今後はちょっと、 何 か, か CD とか、何 か, か出すときは原田さんに連絡します。ぜひ喫茶店やってみてください。はい、喫茶店と、うん。いや、すごい楽しそうですね。い来てください。行きます。もうやることになっちゃってですね。<笑> も, う も, うもう想像してますからね。<笑>ここに立てようとか。うーん。はいいですね。広畔のあるところであのちゃんと。ちゃんと回転資金のためにそのパラパラ漫画の仕事いっぱい入ってると思うんですけど、ち ゃ, ちゃんとギャラちゃんともらってますか 嫌ですかはい。もってます。っすかもう本当ですかもらった方がいいですよ。そう、絶対、ねね。ちゃんと交渉した方がいいですよ。それ、吉本さんがやってくれるんですかね、ううだってこれ、吉本見たら怖いから、えー、ダメです。<笑><笑>素人のイメージだと、例えば100万円の仕事だと2万円ぐらいしかもらえないんで。<笑><丈夫><笑> 9対1とかでしょ ?99 対1。あ、でも100対0だ っ, ってありますよ。 <笑>うん、なんかあそれは聞きますよね、それどころか、なんか何かの費用とか税金を引かれたら、なんかほ、ほぼマイナスだったみたい な, なです、グッズとか、うんあの、100円単位で入ってくるんですよ、はあ、何十円とか十何円とかで単位に入ってくるんで、あのそのお給料を引き出すときにお金を持ってかかるから、うん、手数料が。うんはあ マイナスとかあとライブとか行ったらもう自分でお金払って行かなきゃいけないから往復でラ イ, ブ代ライブ代が500円だったら往復で1000とかしたらも う,、ねうね、水水の分もマイナスですね、はい、そういうのは聞きますねいや大変な世界だな大変な世界だと思いますアーティストだと思ってるんで僕は。 あ, あのー、もうギャラっていうかしっかり作品代はちょっと頂いたほうがいいと思いますそうそうそうカメラ回ってない時に広告代理店の裏話とかとともに吉本の裏話をしますよ<笑>カメラ回ってない時にってないあっ教えてください<笑> いやあ、ありがとうございます。いい話をいろいろ聞けました。本当に。今日は本当にありがとうございました。本当にんどんどん。いい時間を過ごしました。しした あ, あ, ありがとうございました、えーえー。こちらこそ呼んでいただき光栄で す,、はいえーす yeah, で。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは1周年記念特別ゲスト、鉄拳さんでした。よーっした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。